松ぼっくりで作る雪こだちです片面段ボールの土台にボンドで松ぼっくりをくっつけてこ立ちのようにしました左が普通の松ぼっくり右が大王将の松ぼっくりです雪が積もっている様子を表すために白い絵の具を使います水を少し加え松ぼっくりの先のところに塗っていきます 雪をかぶっているような感じになりました普通サイズの松ぼっくりならもっと簡単にできます乾かして並べると雪化粧した木立ちの出来上がりですこのままでも綺麗ですがワークショップではこの松ぼっくりのリンペンの間にお花紙を入れてクリスマスツリーを作る予定です